キングプリンスヒラの仕様の穴埋め。坂口健太郎、新ドラマ発表も、辛くて見れないと物議を醸すわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。坂口健太郎が、4月スタートのテレビドラマ、ドクターチョコレート、日本テレビ系で主演を務めることが発表された。同ドラマは、一風変わった医療ものだという。 元作は、義手の元医者と天才的なオペスキルを持つ10歳の少女が、現金1億円とチョコレートを条件に分けあり患者の極秘手術を受け負う物語とのこと。今回、10歳の少女、ドクターチョコレートの代理人で、義手の元医者を坂口、そして、ドクターチョコレートを第9回、東宝シンデレラ、オーディションにて最年少グランプリに輝いた白山の愛が演じます。テレビ式記者。 坂口といえば、4月期のドクター・チョコレートだけでなく、7月期の日テレ日曜ドラマにも出演し、2クール連続で主演を務めることが発表されている。この異例のスケジュールに対し、ジャニーズファンからはある疑惑の目が向けられているという。昨年、キングプリンスの平野紫耀が医療物作品の主演が内定していたものの、事務所を退所することで白紙になった可能性があると一部で報じられました。 そんな中で今回、坂口の医療ドラマが発表されたことで、平野の穴埋め疑惑が浮上することに。すると SNS 上の金プリファンからは、紫輝くんで見たかった、平野くんを想像しちゃうから、もう辛くて見れない、と嘆く声が相次いでいるのです。ただ一方で、平野の医療ドラマは正式発表されていたわけではないため、代々呼ばわりは失礼と放送前から色眼鏡で見られる坂口に対し同情する声も上がっています。 全室テレビ式者5月22日をもってジャニーズ事務所からの対象を発表している部屋。昨年の主演ドラマ、クロサギ TBS 系が、ジャニーズでの最後のドラマ出演となるのだろうか。平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。